「和」という曲なんですけども、えー、こちらですねコーチの、えー、がよさこえがコロナでできない時にですね、えー、有名な8人の先生あ7人の先生ですね方振り付けの先生方が作って、えー、8番目は皆さんですよというふうな形ですですから踊り方がですね8通りちょっと変わったような踊りがあります、えーぜひ ね、YouTube なんかも載ってますので見ていただければと思います。えー平和構え